涙「どんなに流してみても過ぎた」「あの日は帰らない」「別れ」 もう影ばかり浮かびます」「ひとり松島」「未練が募る」「あなたにもう一度会いたくて」 二人暮らした」「小さな部屋もなぜか今では夏つかしい」「あなたに会えてよかったと」 「そっとつぶやいた」「ひとり松島」「心がさむい」「小雨にぬれてる五代堂」 潮の道引き男と女夢がどこかですれ違うあなたと変わった鉢植えは 「はが咲きますか」「ひとり松島思いでのせて」「島から島へと船がゆく」